綺麗に映るじゃんあもう一回やってあーあったほうがいいねあったほうがいいやね、うん、ほらだから言ったじゃんこのほうがきれいに映るーって早くあもう撮ってんのじゃあやろう翔ちゃんこれはめてこれからでいいんいはいってわけでじゃあ行こうせーの さあ、始まりました少量チャンネル翔太ですりょうでーす少量でーす<笑>はい、はい、というわけで今回の動画は今回の動画はえっとある質問が僕らに届きまして、うん、それについてお答えできればと、うんうん、そうだね思います思いますとその前に、うん、今日の僕たちの衣装でック えっ、ー、と送ってもらいましたシリファムさんから送っていただいたいただきましたありがとうございますありがとうございます T シャツを着ておりますあとこれもねブレスレットうんお揃いのお揃いこれもいただきました使わせていただきねしかもねこれです SR ねいいでしょかわいい<笑> そうしかもねなんかねその石の効能も、うん、そうお手紙に書いてあってね、うんうんうん、水晶とかアメジストとかアクアマリンアクアオーラオニキス、うん、あとなんていうものかな、うん、天眼石っていうものかな、うんうんうん、っていうのを使ってくれてるらしくて、うん、というわけ で,、はい、というわけで質問に答えていこうと思います。はい、えまーすで、で、えっと、インスタで<笑> インスタでね、うん、あの質問が来てそれに関して僕らなりに答えられればと思ってます、ねうん、そうだねこ、うんばんはお聞きしたいことがあってメールを送りました僕はゲイで付き合ってる彼がいます、うんえー、数年後には同棲する予定です、うん、そこで物件探しとかで苦労したこと、うん、男2人で借りられる物件不動産はどのように調べたか教えてほしいですというねあれでした そういうい、うん、ね質問を質問いただ い, い, た, だいたのでちょっと答え考えていきたいと思いま す,、うんいますはい、うちらの場合さ、うん、まず中野区の今住んでるところはもともと僕が借りた部屋に、うんうんまあ、翔太が住み始めたっていう感じなので、うんうん、あの最初からその2人で住むために探したわけじゃないんだよね、うんうんうんうん そうだね、うん、そうそうそう僕ももともと暮らしてた場所があって一緒に住もうっていうふうに話になってから住んだので、うんえっと、一緒に探してはないかったけども、うん、えっとねどうだろう。 だからこれからまた、うん、あの今2人で住んでるここの部屋が、ま、ず結構狭いので、うん、将来的に、まあ、近い将来的に引っ越しを、うんまあ、考えてはいるんですけどその時はねやっぱりあの一緒に住める部屋っていう条件で、うん、あの探しに行かないといけないから、うんまあ、その時に、ね、いろいろあどうなんだろうなもしかしたら断られたりとかすることもあるのかもしれないけど。 かもしれないけどね、うん、でもほらうちらの場合はさもうパートナーシップ先生してるし中野区からそういう証明書もらってるので、うん、多分それを持っていけば、うん、ある程度はなんか理解してもらえるというか、うん、まあでもこの方がどこに住んでるかが分からないから何、うんね、とも言えないけど東京とかは割と多いのかなでもそうルームシェアしてる人とかも結構多かったりするし。うん だから割と平気ではあるのかなぁ、うん、とは思うけどもそうだねあとさ、うん、あのその相談してくれた方が、うん、あのカミングアウトができる方なのか、うん、環境の方なのか、うん、っていうのもなんか関係してくるよねその一緒には住むんだけど友達同士でルームシェアしますっていう体で借りに行くのか、うんうん、もうあの 同性カップルですっていうスタンスで借りに行くのかっていうのでもなんかまた変わってきそうな気がする、うんうん、そうだねうんそだからまあそんでしかも数年後でしょ、うんうん、なんか僕らが家借りたのってまあ2017年でまだその中野区でパートナーシップされてない時そうだね 渋谷と世田谷だけだったと思うんですけ、ねうん、その時 は,、ねの時はうんうん、でまあ今こうやって住めてはいるから、うん、多分数年後になったらもっと変わってるかもしれないそうだねあの今2019年今、うん、借りるところのも多分2017年とはまたど全然変わってると思うしその先はもっと変わってるかもしれないから、うん、全然どうにでもなるかなとは思います、ねうん、あとまた あの東京だけじゃなくてももしかしてほら他県に住まわれてる場合もあるじゃん、うん、でも、まあ、パートナーシップ先生ができるようになったら都市が結構増えてきてるから、うん、あの不動産業界も多分そういうなんだろうな認識っていうのは結構広まってはいるとは思うんだよね、うんうん、でそそうあのその今回ね質問いただいて、うん、こ, のこの質問に答えようということで、うん、ちょっとネットっていうか携帯で いろいろ物件情報とかも調べてみたんですけど、はいはい、なんかスーモ、はいはいはい、とかだと、うん、その、L、LGBTQ の方向けの、うん、なんだろうなあのサポートみたいなのもやってるみたいなんだよねほうほうだ物件探しをする時にその大家さんとか不動産の情報で、うん、あの同性のカップルが住んでも大丈夫ですよっていう物件を紹介してるサイトがあったりとかするの。うんうんうん、だから、うん もう不動産業界とかでも、うん、多分パートナーシップ宣誓してる年も増えてるし、うん、今同性婚のさ、うん、あの裁判とかもあったりとかするから、うんうん、そういうね、うん、認識というかそういうのが広まってるような気はするよね、うんうん、そうだね、うん、だから、うん、だからその本人がその不動産に相談しに行く時に、うん、そういう僕たちは。 同性のカップルなんですよ私たちは、うん、あの、うん、女性同士のカップルなんですよっていうことを、うん、まあ、相談できるかどうかっていうのにもちょっと関係してくれ る,、うん、くるのかなという感じはするけどね。ま、うんうんうん、まあなので、うんまあそのでそ 質問された方がね、うん、数年後にまあ彼氏さんと一緒に住むってなった時に、うん、まあ、今はもうネットでもそういうその LGBTQ の方向けの、うん、まあ、検索サイトとかも、はい、あのあるから、うん、そういうのを見てみるのもいいかもしれないねうん、うんうんうん、あとはパートナーシップ先生ができる町に住むとかねああそうだねうんほほは、うん 多分ね、パートナーシップ先生しなくてもそれができる都市っていうことで多分寛容な部分はあるのかなって相談できるところもあるのかなっていう気はします。だね。うんうんはい、はい、というわけでですね、うん、今回はいただいた質問に対してちょっと僕らなりの、えー、お答えをさせていただきました。は い,、はい、というわけでですねえー、っとまあシリファムさん の中で、うんまあ、僕たちに聞いてみたいことがあれば、うんあはい、あのコメント欄なり、うんあのー、インスタと か, でタとかでね、ツイッターとかで、はい、あのメッセージいただいても、ぜひぜひお答えさせていただ、うん、きますので、うんはいはい、よろしくお願いします。 思いますー<笑>その日にちがですね、うん、えっ、ー、10月の12日12日土曜 日, 土曜日の9時10、えー、と21 時, 21時にかな、はい、いやいいんじゃないかなうん大丈夫だよね、うん、21時にしようと思いまー す, いまーす超久しぶりじゃない、ね、YouTube ライブうん、うんうん、あまあ、この 動画上げてそれまでにまだちょっと1本ぐらい多分あげれると思うけどちょっと待っててください、うんうんうんうん、はいはい、10月12日の21時から、うんうん、はい、うん、ぜひぜひぜひ見に来てください、はい、と、はい、あと10月はあの台湾の台湾に 行くことにもうが決まりましたもう航空券もホテルも予約しました、はいはい、パスポートも、うん、作りました<笑><笑>で台湾の、うん、えっとレインボープライドにも僕らは参加させていただきます、うんはい、まあ別に何するってわけじゃないけどねその観光者の一人と二人として、うんうん 見に行くって感じだけどね、ちょっと、ね、その様子もね、うん、動画に撮ってそうそうそうあのお伝えできればなと思うので、うん、楽しみにしててください、うんはい、でもしこのチャンネルで台湾とかに住んでる方とかね、うん、いたら是非会えたらねご連絡ください、うん、是非是非、ね、タイミングが合えば、ね、なかなか行ける場所でもないので、うん、会ってみたい、はい、よろしくお願いします はい。というわけで、うんえー、今回の動画が気に入っていただければ、うん、チャンネル登録と、高評価のボタンを、うん、お, 願 お, 願お願いします。インスタ、ツイッター、ティックトックもお願いします。ますではまた